はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画は、バーガーをね。 大量に食べていこうと思います。というのも、バーガーキングさんで、なんか7月からですね、まあ1ヶ月ぐらいらしいんだけど、めちゃくちゃでかいね、バーガーが期間限定で出るということで、それをね、記念した食べ放題のイベントをやるらしいんですよ。で、僕もね、そのネットニュース見て速攻応募させていただきまして、無事ね、そちらの食べ放題の参加資格ゲットすることができました。ただね、まあバーガーキングさん普通のお店、まあこういった普通のイベントなので、ガチでね、大食いしちゃうの申し訳ないですし、 僕がね、参加する時間が15時半からなんですよ。で、今日の撮影に向けて、もちろん僕もね、何も食べておりません。現在ね、2時過ぎですっげー空腹なので、ひとまずね、川崎で家系のラーメンを食べてから挑んでいこうと思います。え、ちょっと腹減ったから、家系行きましょう。<笑> はい先ほどねカンニ屋さんでラーメン食ってきましためちゃくちゃうまかったねただ今回ね頼んだのがチャーシュー弁だったんで食べ放題企画に参加する前に食べる量ではなかった<笑>まあラーメン食べたんでお腹もねいい感じに膨れ始めておりますし逆を言えば何も食べてない胃がこう活動し始めて準備ができたのかなってとこなのでこのままね バーガーキングさんに行って食べ放題やっていこうと思うんだけどただね今回の食べ放題参加するにあたって本社さんの方にお問い合わせ口から撮影いいですかって連絡したんだけどまお忙しいのかねちょっと返信が来ておらずでしてもしかしたらね撮影がお断りされる場合もございますのでもしそうなった場合はこの動画をですね供養としてあげているかもしれません没動画としてねまあちょっとドキドキなんだけど早速ね店内の方に入って撮影許可いただいてから動画撮影していければと思います ということでね、ただいま店内に入っておりまして、改めてね、今回参加させていただくイベントの、まあ、詳細説明といいますかさせていただきますと、7月8日から28日の期間限定で、マキシマム超ワンパウンドビーフバーガーという、とんでもないサイズのハンバーガーが発売されるらしいんですよ。このハンバーガーマジでやばくて、1個のバーガーで総重量 608g あると、パティも4枚入ってて、もうカロリーでいうと、その1個のバーガーだけで、なんと 1633kg。 キロカロリーと今回はねそちらのバーガーとポテトと飲み物かこれがセットになった一通りを食べ放題できるということで今ね開始10分ちょっと前なんだけど先ほどね店員さんからご説明がありましたおかわりをする際には全部完食してることが条件ということでプラス45分なんですけれどもラストオーダーは30分とドリンクね に関しては、この中から毎回1種類選んでいく感じみたいでございます。僕もね、何度も、まあ、家の動画とかでもバーガーキングさん撮影しておりますが、大好きなんでね、今回のね、イベント楽しみでございます。えー、おそらく公開する頃にはね、その販売期間も終了してるとは思いますが、皆さんにね、どんなバーガーかっていうのをご紹介しながら食べていこうと思います。ということで、例えばですね、商品が到着いたしまして、うるっとね、始まったんで、 早速ね、僕も食べていこうと思いますいただきますでね、ドリンクから今回はね、ウーロン茶注文させていただきました、うん、ポテトはね、こんな感じでございますねまあお馴染みのポテトですねうんうま、うんやっぱあ、豚たてうまいな じゃあこの辺りで、ね、このメインのバーガーいっちゃいましょうかやばいっす皆さんこれやばくないこの厚み<笑>パティが4枚入ってて、ま、トマトとレタスでオニオンが入ってるね中身こんな感じでございますねえー、ぐいなこ れ, <笑>これ一口目いただきます すごい顎外れるかと思うぐらいの厚みパティがさジューシーなの4枚も入ってるから肉汁がジュワって出るのよこれうまうんうん今回のイベントね周り見てるとね、まあ、女性の友達同士のお客様とかもいらっしゃるんだけど、まあ、これ女性が一つ食ったらヤバいと思う ちなみに今店員さんから説明があって今日ね返し2日目っぽいんだけど、えー、最高記録が7個出たらしい7個やばくないこれで4キロ超えよ<笑>俺多分だけどそれやった人マックスさんな気がするんだけどうんうま、ん、っ これさっきね事前に全部食べたら次のおかわいけるって言ったんだけどそうじゃないっぽくてバーガーはバーガーだけとかでいけるらしいうまいねということで今ね1個バーガー完食したのでおかわりお願いしましょう お借りでお願いします、はい、はい、ハンバーガー で, いいです、はい、はい、大丈夫ですありがとうございますいただきますただいまね、これ2個目のバーガー到着いたしました何回見てもインパクトすごいよね これ恐らくなんだけど普通の人1個完食できなくない一食で店内で食ってもお持ち帰りするレベルだよ、うん、なんか買っていいだけどさアメリカに来た気分<笑>とんでもないわ。 そうか改めて考えるとこれバーガー1個でパティがね 499g 入ってるからこのバーガー1個で1ポ ン, ンド2個超えてるからねやべえバーガーだな。<笑> 2個目完食しましたんで3個目も注文していきましょう今ねこれ3つ目届きましたけどマジでね注文して速攻来るお仕事が早いよい食べ放題はねそこがミソですからちょっとから3つ目もいただきます ちょっと食べ続けて思ったけどこのバーガーのすごいところが肉すごいじゃんでチェダカチーズも入ってるしかなり重たいバーガーなんだけどこうやってね食べ続けても飽きないうんーうまい で, でかっ ち ょ, とね、ちょっと最初に紹介しそびれたんだけど中にね結構カリッカリに焼き上がってるベーコンが入っててそのね食感とか香ばしさがあって多分ねそれがね飽きにくいポイントなんだと思うんだよねといってことで今ね時間が15分ちょうど経ったみたいです、まあ、ラストオーダーまで残り、えー、15分かなんですけどちゃんとお腹いっぱいよもう<笑>完全にねラーメンを食った自分の責任ではあるんだけどちゃんとお腹いっぱい。 今回の参加費が確か2900円かな、こんだけね、月に満足いくまで増えるのが3000円、まあ、2900円だね、だったら相当お得だね。<笑> とということでただいまね3個目完食いたしましたまあ、いい感じだから次かその次ぐらいでラストにしようかなで今までにうどんン茶うんだけどやっぱりハンバーガーには合わせたいってことでコーラ頼んでいきましょう<笑>ありがとうございますありがとうございますいただきますということでですねただいま4つ目のバーガーとコーラも来ましたんで最高のセットでねちょっとこのバーガーを食べ進めていこうと思います何回見てもさこのパティとチーズの感じ たまんねえぜ、うんー、肉すご<笑>で、ここにね、コーラですようーん、うん、ああやっぱこのバーガーとコーラっての、は鉄板セットだね、すげえうめーや<笑> 今日さカメラとか構えてる人もいないから別に YouTuber みたいな方一人もいないんですよでも半分以上はこのバーガーおかわりしてるもんねうれえなでも改めて考えると1個で 600g ちょっとだから60012001800 でとで、ポテトと、ま、飲んだドリンク合わせたら、ま、2 5キロ以上だね食ってるねこ<笑>の辺が食ってるねんで、うん、今ね25分経ったみたいでラストオーダーまで残り5分だってそしたらちょうどこれでいいかもね やっぱりこういったものって普段のとんでもないデカ盛りとかチャレンジムニーとかと違ってねもう完全に自分のペースで食えるんで幸せでいいね<笑>。<笑> はい今ね、ちょっと店員さんからアナウンスがありましてちょうど今ラストオーダーになりましたんで僕はねこの4個目を最後に今回のねイベントは終了させていただきたいと思いますいただきます、うん、でイベント終了までね時間ありますんで残ったポテト楽しんじゃいましょう ということでただいまですねバーガーですね4つと、まあ、セットいただきましたポテトやドリンクも全て完食させていただきましたごちそうさまでした人生でねこんなでかいバーガー出会ったの初めてだった<笑>インパクトもあったし、まあ、それだけじゃなくてもちろん味もねとんでもなく美味しいものに仕上がっておりましたちょっとねいつ公開になるか分かんないんだけどもしミリギリ 販売時期に間に合っていれば皆さんにも食べていただきたいなと思いますしその期間内に公開が間に合わなかったらもう本当にすいません<笑>バーガーキングさんはねこういった限定の商品以外にもレギュラーメニューこれが今もとんでもなくうまいんで僕のこの動画を見てうわ久々にバーガーキング食べたいなと思ってくださった方はだまをせずにねこのジューシーなパティのハンバーガー食べてみてくださいはいということで本日もご視聴ありがとうございました この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価またですね、サブチャンネルなんかも最近活動を始めておりますのでぜひそちらもチェックしてみてください、うん、それでは次の動画でお会いしましょう。うん、じゃあね